気が足りない<笑>もっともっと動いて味さがあ、はいやいやいやっやいやいやいやいやいやいですが頑張って山梨女子ツーリング行ってきまいやイやいや イ, イ, エーイ<笑><笑><笑> ごすいま<笑><笑>せーん。 このまま、皆さんで。あの、正面向いてもらう感じで、はい。はい。準備いいですか。はい、はい、はい、じゃあ、せーの。エンジンのカット、もう一回、もう一回。では。 それれじゃああごごご視聴りりががととううざざいいいいまままままししししししたたたねババイイおおお疲でよよこちらこそ。 間違ってこ の, このシーンまで流しちゃったりしてね流ち<笑>ゃったりあっそっちでいいよ こ, これでいい空からこうインするねあ分かった<笑><笑><笑>ねえよいしょさてと 水道代でも払いに行くかおぉあなたはゆっこバイク TV 温泉部のゆっこさんじゃないですかあ、ライダーがいるね右側ライダー<笑>無駄に発音いい<笑>仮面ライダー<笑>あ、<笑>合ってんのそれ名人だからこれ逆輸入版の仮面ライダーが <スロー>うん、カメンライダーっていうのカメンライダーかっこいいね<笑><笑>そっ<う>か<笑><笑>、うん、あれはハンバーガーって言うのハンバーガーでしょハンバーガーでしょチーズバーガーホットチョコレートハッチャコって言うでしょ<笑><は><笑>はハッチャコ<笑><はっ笑> 左です。<笑> キャキャロルキャラクキーキャラキターエイちゃん君ミワファンキーモンキーベベイベーあー出た<笑> <音楽><音楽>あ怖かった何これあホン何 よ, りですあ本当よかったね。ね もうぶつかってたら終わってたわ今日のツーリング<笑><笑>ちょうどこれから夕暮れが綺麗になりそうな感じかな<笑>夕暮れの街角覗いた喫茶店 微笑み見つめ合う見覚えある二人甘く長い口づけを交わすコーヒーコーヒー店なんかちょこちょこ 面白そうな喫茶店もあるよね君とよくこの店に来たものさ今前は泣けて君はきれいになった3年目の浮気くらいを見に マ, スママサマーシティや焼け尽くしサンヘブン大胆素敵に決めてモラルを飛び越えていやー爽やかだな去年のトマトは青くて硬かったわだけどいかが もう今年はたいでしょ味もきった唇とろかすはずよこんなふに突然言われたらあなたはどうしますかプピルピププピル あ, あ マジでよいしょ<笑>こんなのあるんだあるんだねああいうのびっくりしちゃった あ, あ プレイヤーです。バイクビン。レインボーブリッジはこっちか。 気持ちいい時期になってきましたね。